いいかランプです。夜にだけ火がつき、周囲から光を消し去ります。また、見たものを不安にさせ、矢毛症にします。そのため、曝露者は近寄り、炎を大きくしようとします。夜中、村中の明かりが消えたんだ。そんな中、あのランプの火だけはついていて、近くにいたはずの妻と息子を探すために明かりが必要で。それで、それでなあ先生、俺はあの夜、一体何を炎に投げ込んだんだ